皆さんこんにちは国際ロマンス詐欺ジャーナリストの新川照英です国際ロマンス詐欺皆さんは聞いたことありますか SNS を通して海外から行われる恋愛詐欺ですねはい、えー、国際ロマンス詐欺どんなところで 詐欺師と出会うのかっていうのはもう本当に今はインターネットの SNS だったらどんなところにでもいます前回フェイスブックにすごく多いよっていう話をしましたがフェイスブックだけでではないです今はインスタグラムツイッターそれからスカイプ LINE ハングアウトバイバー WhatsAppTender、えー、それからビジネスの SNS 系にもありますミクシーにもいます 一番気をつけて欲しいのが出会い系サイトですね出会い系サイトはもともと外国人と出会いたいなと思って登録している人が多いと思うのでそこにある詐欺アカウントを簡単に引っかかりやすいと思いますので非常に危険です気をつけてくださいそれでは今日は、えー、どんなふうにして詐欺アカウントを見破ったらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。 前回 Facebook はこんなところで見分けてくださいっていうようなお話をしたと思いますがえっと今回はまあ全般的にですねどんなアカウントが怪しいのかっていうことをお話ししていこうと思いますまず Facebook もそうだったんですが写真を見てくださいね写真顔写真以外も全部チェックしましょう それで、えー、と画像検索をかけて欲しいんですね画像検索は、まあ、今は Google にもあるし Goo g l e にもあるし Yahoo! にもあるし、まあ、大きいものを中心として画像検索サイトってたくさんありますその他にも 画, 画像検索のアプリがありますのであの1箇所だけで検索するんではなくて必ず3箇所以上で検索してくださいで、えーと、顔写真でヒットしなくても例えばですね 詐欺師がおこ送ってきた仕事現場の写真だったりとか風景だったりとかあと戦場の写真だとか送ってきた写真に関しても画像検索してみるとといいと思い思ます例えば偽エンジニアの、えー、と建築現場の写真が、まあ、普通にウェブサイトにアップされている、まあ、あの盗んできやすい写真だったりとか。 とにかくどこかのサイトから盗んだものを流用しているっていう場合が、えー、多かったりとかするのでそれであこれはこのサイトから盗んだ写真なんだなっていうことで、まあ、詐欺だなっていうふうに気づくこともありますそれから写真を注意してみましょうっていうのは彼らは IT スキルがすごく高いのでフォトショップをすごく上手に使いこなしていますなのであの偽造写真というのを使っていることが多くて あの写真をよく見るとわかるんですけれども例えば顔が不自然についていたりとかなんとなくアンバランスだなこの体にこの顔写真はアンバランスだなっていうことだったりとかあとまあ背景が取ってつけたような風景だったりとかそれから影がおかしいとかまああの多分。 騙されてるんじゃないかって疑ってないとそういうところって見ないところだと思うので見落としてしまう人が多くて後から被害に遭った時にこの写真があの偽造写真ですよねっていうふうにお話しするとあそういえばおかしいですねっていう話になって後から気が付くことなんですけど、まあ、ちょっとおかしいなっていうふうに思った時に写真あのじっくり注意して見て、まあ、偽造作られた写真じゃないかっていうのを疑ってみることも一つ大切です。 それからですねメッセージですね詐欺師から送られてくるメッセージ彼らはある程度マニュアルを持っています、えー、どういう流れで人をだましていくのか。 どういう流れで恋愛に持っていけばいいのかっていうマニュアルを持っていますなので定型文のようなものがあるんですねでそれらを見分けることも大切ですうーんどんなことが書かれているかというとまずプロフィールなんですが「US アーミー」を名乗っていたりとか「戦地にいるよ」っていうふうに名乗っていたりとか「戦場にいるジャーナリスト」とか「まあ戦場にいる医療関係者」 あの軍人さんだけじゃなくて戦地にいるよっていうことでそんな職業を名乗ることも多いです。それからまあ、えー、と実業家とか医者とかちょっと高額のお給料を取れるような職業を名乗ることが多いです。 でメールを送ってきてまあ最初のメールで君のような人と出会えてとても嬉しいよっていうようなことから始まると思うんですけれどもまず自分の身の上話を 2,3 回目ぐらいのメールで始めますその身の上話なんですが、まあ、あの不幸なストーリーがすごく多いです例えば自分の奥さんや恋人を病気や アクシデントで亡くしてしてまったとか、えー、と例えば自分の奥さんが、えー、自分の親友と浮気をしてでカーアクシデントで2人が亡くなってしまったとか同情を誘うようなストーリーがまず最初に 自己開示っていうんですかねあこんな悲しい話をこんな嫌な昔話を自分にしてくれたんだっていうところで、まあ、一つ信頼を築いていくって自己開示っていうのを使って、まあ、悲しいい身のの上話っていうのを語りますそれからひとり親家庭で小さいお子さんだったりとか、まあ、小さくなくてもお子さんがいて自分で育てていて自分は戦地にいるのであの軍の寄宿舎に子供を預けているよとか、えー、ベビーシッターさんが自分が戦 戦地にいる間に子供を見守ってくれているよまあ、早く子供に会いたいんだけれども戦地にいて今は会うことができないんだみたいな話をね語ったりとかしますまあ、最初の時期に自己開示をしてで。 人って自己開示されるとやっぱり相手のことを信頼するし自分も自己開示をしようっていうふうに誘われるんですねなので彼の気を許したそんな話を聞いた時に「あ私はね」って言って自分の身の上話も話しするでそんな感じで、まあ、だんだん近くなっていきますそれが、えー、とストーリーの始まりというか詐欺ストーリーの始まりですね自己開示するメッセージの内容はさっき言ったように自分の不幸話 かわいそうだなっていう風に、えっ、ー、と私たちを思わせるような話を語ることが多いです。でも、これらは全部マニュアルがあるので、だいたい決まったストーリーで流していくっていう感じで、彼らはマニュアルを持っています。で、その話の中には例えば戦場では？ パソコンが使いにくいので軍ののセキュリティががあってパソコンが使いいにくいのであの君に頻繁に連絡を取るために例えばハングアウトだったりとか WhatsApp だったりとか LINE を教えてくれないかっていうふうに23回目のメールの時に来るパターンがすごく多いですあのスマホでやれるツールなのですぐに連絡が取れるっていうことで LINE 等を交換すると毎日のようにメッセージが届くようになります。 ただあの、注意してほしいんですがそもそも LINE っていうのはアジア圏で利用し始められたソフトウェアであってあまり西洋人は使っていないんですねだからアメリカ人とかイギリス人とかに LINE やろうって言われたらあ珍しい人だな LINE 持ってるんだっていうような感覚になるべきなんですけれどもまああの そうですね、外国人にお友達がいなかったりとかするとそういうこと分からないので「あ LINE でやり取りしようかな」っていうふうに気軽に LINE の ID 交換をしてしまったりとかすると思います。えー、頻繁な連絡を取れるるツールルに誘導するっていうののもマニュアルの1つですで頻繁なメールとか、えー、とメッセージがやり取りできるツールに誘導された後ですね毎日のようにメッセージが届くようになります。 毎日1日にもももう何十通も届く場合もありますそれから朝と晩おはようとお休みの、まあ、LINE が届く場合もあります、まあ、詐欺師によってパターンは変えてくるみたいなんですけれども頻繁に届く人の場合だと「おはようハニー今日も元気に頑張ろうね」っていうようなメールから始まって「朝ごはんは食べたのハニー」「君は今どういう風に過ごしてるの大丈夫仕事で疲れてない?」 お昼ご飯食べた「今君は何をしてるの?」「僕は今こんなことをしてきたよ」「君に本当に早く会いたいよ」だったりとかっていうのをもう一日に何十通もやり取りされてでそのメッセージの中ではまあ あなたのことを「ハニー」って呼んだりとか「マイダーリン」って呼んだりとか「マイラブ」って呼んだりとかもっと大げさに言うと「マイクイーン」とか呼んだりとかします。でメッセージの中には頻繁に「I love you」とか、まあ「Love you forever」とか「I miss you」とか「I won't see you」とか「早く君に会いたいよ」とかっていうことを、まあ、ずっと、まあ、愛のメッセージですねをつぶやかれるので、まあ、言われてる側もだんだんまんざらでもなくなる。 まあ、最初は軽い気持ちで英語の勉強になればいいかなみたいな感じでお友達になったつもりがまあ毎日のように朝起きておはようって言われて今日も君のことを愛してるよとかっていうねメッセージが届くとまあこっちはあいやそんな気はなかったんだけどっていうふうに思いつつもまあ嫌な気はしないですよね。 でだんだんまんざらでもなくなってまあ心地いいんだと思います毎日「I love you」っていうふうに言われたらこれは日本の文化には特にないことなので日本人の男性ってあんまり毎日のように君のことを愛してるよっていうふうに言ってくれる男性あの非常に少ないと思うのでね外国人 がこうい う, ふうに言ってきてきくれたら、まあ、外国人だからこんなふうに言ってきてくれるのかな外国人ってすごいな毎日「I love you」って言ってくれるんだっていうふうに悪い気はしないと思います。でもも外国人も こんんなにに頻繁にはは I love you とかは言いません<笑>私も、えー、と自分のパートナーが外国人なんですけど毎日のように「I love you」は言ってくれませんなので外国人だからあの普通にこんなにたくさん「I love you」って言うんだなっていうふうに思われるかもしれ な, しれないんですけどそれも間違いですので気をつけてください。 はい、そんな風にメッセージが、えー、マニュアル通りに来るので今私が話したようなことに該当するようだったらあのメッセージで検索をかけてみてみくださいメールがだいたい定型文で来ることが多いのでテキストで検索する と,、えー、と詐欺で使われたメールで類似のものが出たりとかあと詐欺サイトっていうか詐欺を啓発するサイトで、えー、とそちらに 同じような例文が載っていたりとかしてそこであ詐欺なんだなっていうふうに気がつくこともあると思いますそれからですね LINE の ID とか WhatsApp の ID とか Hangout の ID それから電話番号などでも検索をかけてみてください過去に詐欺で使われたものだったりとかするとヒットすることがありますそれから電話番号に関してはですね アメリカのナンバーだっただから騙されてしまったっていう方結構いらっしゃるんですけれどもこれは電話番号はアメリカのナンバーを誰ででも買うことができますなのでどこにいても買えるのでアメリカのナンバーだったから大丈夫っていうことはないのでえ気をつけてくださいとか、えー、と例えばですねメールアドレス usarmy.com ね、これに騙される人も結構いるんですけどフリーメーメルアドレスですミリタリーの本物のアドレスというのはこういうものではないですしまあ一般でお友達とメール交換をする時に安易に使えるものではないと思いますのであなたに、えっと、本物のミリタリーのメールアドレスを教えることはないと思います。そ、まあ、そもそも戦戦場場ににいいててて、えー、パーートナをを探してたりとか戦場にいて、まあ、女の人を なんていうのかな SNS で引っ掛けててて恋愛ををするるななんんいいうことをしている暇もありませんなのでセンチから「ILOVEYou、まあ」I love you とかって送ってくるメッセージは全部詐欺だと思っていいと思います 100% 詐欺ですこんな感じですねえっ、ー、とそれからもう一つ注意してほしいのが最初友達として近づいてくるアカウントもあります詐欺アカウントもあります えっとですね、非常に時間をかけて3ヶ月間ぐらいやり取りした後にハプニングがおお起こってで、まあ、そこまで、えっと、気づかれた信頼関係だったりとか友情関係でお金を助けてあげたいなっていうふうに思って助けてしまったっていうような恋愛まではいかなかったんだけれども友情として助けてあげたくなって、えー、お金を払ってしまったっていうようなことで騙された人もいます。 とにかくすごく時間をかけて巧みにあれこれと手を変えてくるので本当に気をつけてください。はい。えっと今日はどんなところで詐欺アカウントを見分けたらいいのかっていうことをお話ししました。 えー、とそもそもあの自分がちょっとおかしいなって思った時にその自分の顔をしっかりと信じてくださいおかしいと思った時もその勘っていうのは 100% 当たっていますそもそも見知らぬ人からの友達申請簡単に受けないでくださいあの外国人ってそんなに簡単に知らない人にお友達申請したりとかしませんするとしたらやっぱり何か目的があって、えー、とお金とか詐欺とか の目的だとと思思うううののので安全なな、えー、外国人からのアカウント申請っっていいはもうないと思った方がいいいと思います、まあ、ただ出会い系サイトの場合には本当に日本人と出会いたい外国人たくさん登録されてると思いますので全部が全部怪しいよということではないのでこれがちょっと厄介なところでなのでプロフィールそれからプロフィールの写真それからメッセージ えー、その人のプロフィールの境遇どんな流れであのメッセージを送ってくるのかっていうようなところを理解して途中でやっぱりおかしいなっていうふうに思ったらとことん調べてで詐欺に騙されないようにしてください。はい、今日は、えーとまあ、こういうふうに見分けてねっていうことを詐欺アカウントの見分け方っていうのをお話ししました。 次回は、まあ、詐欺、国際ロマンス詐欺、どんなストーリーで騙されていくのかっていうところをお話ししたいと思いますので、ぜひ番組登録をして、次回もお楽しみください。どううもありがとうございました。